最近、トルコ、シリア、大地震について、東京大学、大学院の専門家によれば、共に、パブラマンマラジュ付近では、南北、すべてを貫いて走っており、生成者の治療に、くっきりと、刻まれた、27キロ分の、炭素のずれという、ある治療の変化があるそうです。 ほう、石に詳しい東北大学の専門家によりますと、その状況が熊本石の時に似てるけど、規模がはるかに大きくなり、あと大体規模などではないかと指摘されるということです<音声>。で、東北やシリアにおけるお早めの震災報をお祈り申し上げます。